はい、チャーさんどうもありがとうございます。かなり詳しくあの話していただけたので、ほぼ話すことはありません。ただ今日はですね、なんとこちら見てください、可愛 い, い MC がこちらに1名とトラックの上に1名おりますので、皆さんぜひ応援していただけたらと思います。よろしくお願いします。さ<笑>あみんな気づかなかったでしょ。さっきも練習したんで、あのしっかりと後ろからも MC 応援してきますんで。 観客の皆様もぜひ、ご静聴の、よろしくお願いします<笑>祭りの中の結束。人と人とのつながり。力をいただき、元気を届ける。浅香鳴子一族、メグミ。2022応援合戦。エールトゥーザワー・ワオ。 t h you. どこだっておしんぶん 新しい拍手ありがとうございました。